ニ TV 俺は今非常に腹が減っている今の俺の胃袋を満たしてくれるのはこいつしかいないこいつのお供はレモンサワーエグザイルの飲み物だ さーてファーストタッチいただきますよーっとパクうまいなんてうまいんだこの肉のうまみとピーッとしたインパクトがたまらないその余韻を残しつつエグザイルをいただく 日本に生まれてよかったーこれだよこれ今日の疲れを一瞬で吹っ飛ばすまさに止まらないこのコンボは止まらないなんなんだこれは唐揚げくんだー 最強なりごちそうさまでしたさあうんこでもするか。